戦術とはすなわち尊厳の形意志の現れ刀を持つ者の心は性質を保ちその人たちは雷のように素早く氷のように凛しくある極限に達した時ただ一振りするだけで決着がつく。 それが母の言葉でしたかねてより異教の剣術を学びたかったのですよろしければお手合わせ願いませんか稲妻上里流立ち術免許会ですああ This right here is my favorite thing ever. In the history of forever. I think about this every day. I think about this all night long. I stay awake, not sleeping, because I'm thinking about this. Tastagawa Ojo, Aikawa Zichinayaka, the Karena Ugoge. Dagado, Chikara, highly skittin'. これじゃ怪我をさせる可能性がえ力ですかまだ調整が必要なようですねトーマ、旅人さんが来るまでもう少し練習に付き合ってくださいああお嬢旅人さんはどのような剣術を使うのでしょう<笑>楽しみです